仙台市地下鉄のすべての駅の構内で俳優の佐藤健さんとしぼ龍之介のさんによるマナーアップを目指したアナウンス放送が始まりました。佐藤健さん、仙台市地下鉄をご利用の皆さん、しぼ龍之介のさん、車内では体の不自由な方など優先席を必要としている方には席を譲ってくださいね。みんなで優しい地下鉄に。仙台謎解き多く。ー 街に願いをプロデュースの佐藤健志牧龍之介でした。このアナウンス放送は、佐藤さんと志牧さんがプロデュースする謎解き街歩きイベント、仙台謎解きは多く街に願いを、が3月1日から始まるのに合わせて仙台市交通局が行っています。 マナーアップを目指したアナウンス放送は15日から仙台市地下鉄南北線の車内で始まり、22日からは東西線の車内と各駅の構内でも流れています。佐藤健さん、エスカレーターを歩くと人にぶつかるかもしれませんよね。エスカレーターは両側に立ち止まって使いましょう。し木龍之介さん、あなたの気遣いをちょっとだけ分けてください。 校内ではエスカレーターの適切な利用のほか、歩きスマホや駆け込み乗車をしないよう呼びかけるアナウンス放送が30分に1回流れています。利用客、良いことだと思います。少しは意識が変わると思います。普段生活しているとなーなーになっちゃう部分もあるので、定期的に呼びかけるのは大事なんじゃないかなと思います。 仙台市交通局経営企画課久光周平課長、幅広い年代に知名度のあるお二人から呼びかけていただくことで、いつも以上に放送の方に耳を傾けるきっかけになるのかなと、地下鉄とバスが気遣いのある優しい空間にしていくためのご協力をいただければと考えております。アナウンス放送は仙台市営バスの車内でも4月1日から始まり、